今から遡ること1万3000年前紀元前1万1000年頃今回からいよいよテウのお話はアトランティス大陸内で起きたさまざまな出来事に迫りますアトランティス大陸内の宇宙人同士の会話方法はなんとテレパシーそして恐竜を作ったトカゲ星とトカゲ星人たちのその後そしてそしてテウのほかに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 脚色しておりますことをご了承ください前回のお話でテウは恐竜も地球人もトカゲ星人たちが人工的に生み出したが恐竜は魂の器には使えず失敗に終わってしまった魂はさまざまな体験から何を学ぶかで波動レベルが上がるから勝手に人の手助けをしてしまうと 宇宙の仕組みでお互いに悪い結果を呼んでしまう宇宙には特殊部隊の宇宙連合がおり波動レベルが高い星の宇宙人たちで構成されているさあ今回から MC として私が登場します前回のテウのお話で文くんは理解が進んだかなうん恐竜は隕石で絶滅させられたんだね 魂の器の失敗だったんだねそうそうふみくんよく理解してくれたねじゃあテウ早速今回のお話に行ってみよう遡ること13000年前紀元前11000年頃今回からは私が実際にアトランティス大陸にいた頃のお話をします私は実際にアトランティス人と関われる数少ない宇宙人で 他の宇宙人たちとも関わっていたんです。アトランティス人とは言葉で話していましたが、話す言葉は日本語や英語みたいに分かれていなくて、一つの共通言語が使われていました。現代の世界もこのまんまだったら外国語を覚えなくて楽なんですけどね。宇宙人同士はテレパシーで話していたんですよ。感覚というより直接話す、プラスメール送信に近いかな。だからって、 思ったことが勝手に全部相手に伝わるってわけじゃない言いたくないことは秘密にだってできる自分で相手に伝えたいことを思い浮かべて念の送信ボタンを押す感覚ですテレパシーってね映像と思いが念に乗って一緒に送れるから考えられないほど便利なものなんですほうアトランティス人とは共通言語で話したのか便利そうでいいね 宇宙人同士はテレパシーで喋ってたんだふみくん感想はどうええー、当にすごいかっこいいあれは楽だったね今地球人になった私は喋らないと何も伝わらないからねでもメールに近いってところがちょっとがっかりあははを壊したならごめんねでも事実だからいいようだ でも、それでも使ってみたいなそ う, そうだよね、ふみくん、私も一度使ってみたいなところで、トカゲ星とトカゲ星人たちのその後はどうなったの手を続きをよろしく。当時、アトランティスに一番多くいたのはトカゲ星人でもちろん、数億年前に恐竜が作られた話も彼らから聞いたものでした。遡ること、約… 6, 万年前地球に隕石が落とされた後の故郷トカゲ星がどうなったのかもちろん滅亡は避けられなかったためその後は地球以外の星を探し回っていましたがでも結局他の星は見つかからなかったようですそんな中地球はその後どうにかトカゲ星人たちを許してくれたらしく今から約20万年前紀元前19万8千年頃にはトカゲ星人の中でも 精鋭部隊だけが直接地球に来てまた魂の器作りに取り掛かりそこでやっとようやく成功にこぎつけたそうです多分数億年前の祖先より20万年前のトカゲ星人たちの方が過去の失敗から学んで地球さんにもそして様々な方面にも大変迷惑をかけたと猛反省したし感謝の気持ちもあったから宇宙の仕組み通り 今度はやっと成功できたんじゃなないかなつまり宇宙の仕組みは法則だから自分がしたことは必ず自分に返ってくるのです悪いこともいいことも同じ法則でね嫌なことだけは返ってきてほしくないですけどねここで一つ魂レレベルアップトレジャーワーワド悪いこともいいことも同じ法則がかかっているから。 自分がしたことは必ず自分に返ってくる確かに言われてみれば自分がしたことってなんだか返ってきてる気がするありがとうございますテウ詳しい説明ありがとういやー我々の知らなかったことばかりだったねフミ君どうだったうん僕もよくわかった ん今約20万年前に成功したって言ったよねそういえば前にも聞いた気がするけど古代地球人ができた時に器作りは成功したんだよね前聞いた時には「あれ?」って思わなかったけど成功したんなら何なでわざわざハイブリッド地球人を作ったのああ気づいちゃった えー、何その言い方それになんでテウは人間に宇宙の仕組みを教えてたのさそれもまだ教えてくれてないしそれからアトランティス・大陸が沈んだ理由もまだ話してくれてないじゃん僕は全部聞きたいなフみ君は何でも聞きたそうだねでもてうは何だか言いたくなさそうだねテウどう ふみくんが聞きたい話の中には私にとって都合が悪い内容も含まれているんですはあ私はアトランティス大陸が沈む時もいたのでその時の様子もその理由も嫌だけど覚えています実は私はあの時代アトランティスにいた記憶を持つ人を何人か知っていますつまり前世も今も知り合いってわけそのうちの一人 前世宇宙人としてアトランティスの行く末に大きく関わっていた友人がいます前世のその人はトカゲ星人がさらにハイブリッド地球人を作ったからアトランティス大陸に来た宇宙人だったんですこのお話の続きにちょうどいい人なので呼ぶことにしましたそれはいいねふみくんもその人の話を聞きたいだろううん、もちろんだよ テウと同じく前世宇宙人としてアトランティスにいたその人が語るさらなる真実とは。